うすすまで半年ぶりぐらいもっと か, かもうだってスーパーロックダウンからのだけお待たせしすぎたんじゃないマジで1年ぶりとかのか1年ぶりはちょっと言いすぎかでもやがてそのぐらい10ヶ月とかじゃないそして今回はね毎回言うけど新…新の新の最新物件今回紹介するんだ。 メトロポールギャラリアレジデンス杉本さん今日ね来てないのがもう非常に残念なんですがもう僕らでねこう案内するんですよここすごいのがね4月30日に開通する橋 トゥーティエムのの番目の橋が開通するんですよそこの目の前にある物件レタントンまでタクシーで3分ぐらい徒こで橋渡ったらすぐレタントンなんで最新の物件を紹介します今回ね賃貸ではないんですよバイバイなので購入考えてる方投資考えてる方是非こちらの動画参考にしてくださいそれでは見に行ってみましょうレッツゴーお、また ママもできるんだええー、うおーめっちゃおしゃれーリビング広そしてめっちゃおしゃれもう広いとおしゃれ広しゃれのの十、広しゃれの十 あのバカバクみたいな<笑>みたいなよもうボカブラーだ<笑>靴箱まず見てくださいこんなライトでさ照らしてる靴箱あるまあ物を置いたりとかしたら照らされてねもう入った瞬間におしゃれ感じれる靴箱とか物置とかなんでしょうねこれも広いよ広いよ収納 のののだよねねでででしょすすげパパパパパチチチチチじゃなななないい日本の、ね、ああもりりりまッ、ね、計算機できたりとかうわだけ8円なり16円なりなりい<笑>ついていけてない。 でもまあそういうことだ。だからもうちょっとしたね。タブレットの機能はここで事こ足りるということです。すごいすごキッチン。まあワンベッドルームなんでね。このこれぐらいの広さで十分ですよ。結構広いね。だいぶ広くないこの字だ。この字 l 字は相手を聞くけど、この字はないでしょ。ほんとおしゃれだもんなんかこう。 はあ激安ですで収納もおいしさ二口おんのですよ、ね、えっ、うん、めっちゃ光ってるここもほらあこんなだけナイトの仕方やっぱ埋め込みがおしゃれなんよその垂れてたりとかさ日本みたいなあの和式のさあのポーンって上から振ってきてジャーンたいな すごい今までなんかあれがなんか線香花火で綺麗とか言ってたのに無駄がない2022年いやもうらしい埋め込みの年そう埋め込みの年やっでも無駄ないもん上見てでこういうライトにしてさ上から垂れ下がってないわけよこう、光でいやキッチンで垂れ下がり系ってやつあんまない、ね、<笑>で上もね収納たくさんありますしねえ以あって他のはやっぱないよね 収納とかしかんいーとしえええ<笑>知ってるやん。 すごい映、ね、像庫がさ家に埋め込んどる溜めたぐの世界すべてビンって入れるってとうんこの部屋はなるほど洗濯機としても使えるそうね、うん、ここだけ若手芸人だったここでんどる感じでしょうお前の発売の家人はこんな感じなでええや そうね、なんか悔しいっで広かったって言いたいけど<笑>でも本当に広いねここに収納とかできるでしょそしてめちゃくちゃ広いリビングよ広でここ見て窓ガラスがあってうちグワーッと開けれるよもうすげえよく俺が言う地球が庭 が庭になるやつよめちゃくちゃ広いもん4月30日に橋が開通しますのでだってここ通ったらもうレタントンまで多分もうゴールデンリバーより近いんじゃないそうねここだとだけ花火も2つ見えるよねビンホームの方の花火もあるしそうね、セントラルパークのね、うん、で左側の中心地の方の え、ちょっと、建物の名前一つも出てこんや ん, なんだっけビテクスコいいビテクスコあたりで上がるやつね、はいはい、めちゃくちゃいい物件だこれさあそしてトイレここもおしゃれ感出てるよ石の作りだし電気もやっぱ埋め込み式ですよでここにね収納<笑><笑>すごいの、ね、よ、ね、俺がね<笑> 不安で出てきたお 前, お前がお前がフワン出てきた出てきすぎて収納もめちゃくちゃ広いよ両方全部これ意外にねここなかったりする家とかもあるけんねこれマジであのトイレットペーパーとかもやっぱ隠せるっていうねシャワールームは杉本さなんもあからな皆さん感じてくださいそしてこれぐらいですこれぐらいの広さ ここ手開いたのと身長の長さって同じって言われてる、ねうん、これ2メ3 0ーるぐらいですーター3 0ぐらいいや手も曲がってるし2メ ー, ー3 0ないし2メ ー, ー3 0あるとしたら<笑>天井の高さがマジで4メ ー, ターぐらいになっちゃうし161もないっていう感じかなちょっと負けとるけどね上もねこの普通のシャワープラス上から降ってくるタイプの水もあるしはい すごいやっぱ一つ一つが本当高級感あります、ね。ベッドルーム。ワンベッドルーム広いね。うん、そして窓。すげえここだね開けれるし。え？開けれるし。開けれるし。N1 の小さいの。九十三点九十五点九十六点九十三点九十二点八十。 計算機あるか検計算機あるからちょっと皆さんやっていてください計算機お願いしますいやもうこれ全部開けるすごいね山さまあね目の前が橋だけ交通量あると想定されてるよちゃんと服装ガラスなってます服装になることでね全然音の範囲に違うけどねそして収納出た また光ってるほらめちゃくちゃおしゃれなこのこれもめっちゃおしゃれじゃない普通にあの突っ張り込みなんじゃないようわここなんかこだわり感じるほらここにズボンかけれたりするわけでしょああそうねえすげえまずここ積んだらできる男プラス めっちゃ女の人にモテるんじゃない、これ。うわ、待、ま、った。エアコンもやっぱ埋め込み式ですよ。ファシリティ、すごいね。バーベキューエリア、カフェでジム、ヨガ。え、サウ、サウナもあるんだ。うーんサウナ。ええ。テレビのシリコン。この景色やばいね。やばきれいや。 グエル、ごしの、このサイボンビューよ。すげえや。じゃあ、ウエジ売りにげあるから、ただでもらえるのコーナー。はい、来たよ。怖い怖い怖い。どう<笑>今まではね、家賃が出たら、ただで借りれるのコーナー。うん、でも今回これ、この売買物件だよね、うん。まあ。 その売買の値段しかまだこう公表されてないと、はいはいはいまあ、そうなってくると俺も交渉しましたよ、はい、やっぱ不動産のねのあせさんやっぱもういつも好意にさせてもらってますから売り投てたらただでもらえるらしいです<笑><笑><笑>う<っ>し<笑>よしよし分からんけど怖いけど額がでかすぎてそんな喜べえね僕。普通怖いって いやこれ借り入れたらもうマジで誰かに貸すからお前に貸すわなんか嫌だそれ<笑>貸したもんなんしてるわんか嫌やなもう嫌なやつになりだしてるやん<笑>いや行きますわこれマジ当てるよマジで分からんけども う, もう超新築よね2021年の12月から稼働し始めた物件でレタントンまで3分ぐらいか1ベッドルームの83平米 せっかくそのセットの人から B ホームのワンベットっていくらぐらいるか B、うん、ホームワンベッドは大体2000万超える2000万超えるいや B ホームで2000万超えてくるん絶対こうもっとするやろるい や, するかいや俺マジでうわでも分からんな 5000? 5000は超えそうな気するけどうわーでも分からん48004800お前はちょっと待って48でいくわ思い切るわう七7 0 0 0いくかな7 0 <笑>いくらですかこちらの物件うおめっちゃ惜しいよってことはニアピン賞で い, いえ い, いえ い, いえそんなんないから言ってないからさ 六五。いや、百二十億度。百二十億度。百二十億度。六千五百するんだね。でもあれでしょ？正直もう売れてきているんでしょ？ししだけど、まジで今他のところを買った方がいいってことじゃない？今これから、はい、うこういうお部屋がぽっぽって出てくるんでしょ？ 橋完成前でこれだけ、ね、完成した後、上がるやんやばいこれこれかインサイダーみたいになる俺が言ってインサイダーみたいになるこの見てる人はインサイダーみたいになるほら、ね、情報をら提供してるから俺がいやいやこれ世<笑>に出回する情報だから<笑>あそうインサイダーなあそうあい な, な, な, な, ないって。っ<笑> くくぞぞ俺は聞くぞー<笑>もうマジで皆さん今の会なんでね是非、あのー、もし気になった方がいたらリンクやホームページをクリックしてエナセツさんに問い合わせしてみてください<笑>それではまた仕しましょうさよならバイバイ